今現在私はですねタイバンコクのアソーク駅の近くにあるホテルに来ております今回ご紹介する動画の内容なんですけども今回はですねこの後ろにありますねさ、コーチホテルこちらの方をねご紹介しようと思っておりますこちらはですね2022年の4月1日にですねオープンしたホテルとなっておりましてまだね半年ぐらいしか経ってない新しいねホテルになります今回宿泊すする金額の方なんですけども6 円で朝食好きという形になっております自分ぐらいの40代の男性の方1人とかだとドミトリーとかでたい1000円台2000円台ぐらいで泊まってらっしゃる方は多いかと思うんですけども私はね東横インとかねあそこら辺のクラスのそこそこ綺麗で朝食もね美味しいそういうところのまあ、カテゴリーのところのホテルの紹介をできたらいいなとそれで新しいホテルをね紹介できたらいいかなと思いまして今回ねこの4月1日にオープンしましたホテルをねザ・コ おうちホテルご紹介しようと思っておりますそれではねまだ来たばかりなのでチェックインの方していきたいと思いますはい真正面の方はですねこちらははい駐車場がありましてこちらにこちらが入り口になってるんですねで手前にタバコ吸うとこですねかなりねおしゃれな洋風なね作りなはい建物になってますいやー今年できたばかりのホテルなのではいちょっと楽しみですね部屋どうなってんだろうな はい、エレベーター上がってきまして4階の方に来ました、チェックイン済ませて4階に来てます、4階出てきてね、はい、通路、こんな感じでね、はい、ヨーロピアンな感じで、いやー、4月1日にできたばかりなので、建物めちゃくちゃ綺麗です、おしゃれですね、で下がね、はい、カーペットになってて、超ふかふか、気持ちいいよ、いいね、いいね。 でね、私がね泊まる部屋の方なんですけどもこちらになります412号室ですねはい、こちらにも書いてある通と412ですそれではね、お部屋レビューやっていこうと思いますよし、開けますはい、お部屋の方に入ってきましたルームキーはね、ここに挿したらまあ日本と同じですねはい、部屋の明かりがはい。 つくような形ですねでこれエアコンのリモコンになりますこちらに左行きますとこんな感じですねお部屋は第一印象は狭いですまあアソークでしょうがないのかなこのぐらいの広さはアソーク近辺でちょっと止まったことないのでこれ狭いのが一般的などうなんだかわかんないんですけど広さ的なところはねはいこんな感じになります一人とかねカップ 夫婦みたいな感じでまあ泊まる分だったらまあ最低限レベル的なところははいできるんじゃないかと思いますけどもまあ私のバッグはね今こんな感じで今撮影のために置いてるんですけどもバッグ広げる時はですねまあこことかはいまあ最悪は下カーペットになってるんでまあここで パンパンと開いてっていう形でまあやればまあできないことはないですねまあ奥側の方もちょっとここ狭いんですけどまあここも広げるぐらいははいできるかと思います で、枕が 1, 2, 3, 4でがつありますねはい、まあ全体的なねお部屋はこんな感じになるんですけどもちょっと細かいとこはい、ご紹介していこうかなと思いますはいまずこちら側ティッシュがあってここにハンガーですねはい、がありますでこっちに金庫があってここの引き出しは何も入ってませんまあここはねこんな感じでででこちら側に椅子があって 地にケトルですねでお水があってコップでここにラーメンカップラーメンスナックが置いてありますそして下にも冷蔵庫があるんですけどもこちらねすでに入ってるんですねこれは多分有料になると思います たくさん入ってますね、はい、お水でこちらは何だろうなシャンパンかなでシンハービールとかあとコカ・コーラスプライトですねあとお菓子もありますねスニッカーズあとチョコレートのスナック系統の、はい、やつですねあありましたスナックとかドリンク関連やっぱ有料ですねはいこんな感じになってます上から見ると はい、コーラ90バーツダイエットコーラ90バーツスプライトペリエウォーター90バーツおお水90バーツ高えな4円計算でいう1バーツ4円計算で言うとだいたい串360円ですねあとチョコレートスナック35バーツママカップヌードルあーこれカップヌードルですね、まあ、160円はい高いですね ちなみにシンハービールの缶ですね。これ120バーツあと白ワインが300バーツ赤ワイン300バーツあとは 7% 課税でかかるということですね。うん、私個人的にはセブンイレブンとかね。そこまで行って買ってきた方が安く上がるんじゃないかなと手間を考えるんであれば、まあこの金額でもいいやっていう人はまあ使っていいかもしれませんけども、私個人的にはちょっと高いなってはい感じます。お次はですね。こちらのトイレ。 フールーム関連ですねはい浴室の方を見ていきましょうはいこんな感じになりますいやーすごい清潔感があっていやー新築プンプンしてますよいや綺麗ですねかなりそしてですねこちらにあるのが、えー、歯ブラシ2つにあとこれは何だろうなあシェービングキットって書いてあるのではい、ひげ剃りですね がありましてこれはあシャワーキャップって書いてありますねがありましてあともう一つはコスメティックセットっていうものがありますこれなんだろう開けてみますかとりあえずね全部開けてみましたデンタルキット歯磨き粉と歯ブラシそしてシェービングキットでひねそりとあとひねそりクリームですねでこれがシャワーキャップがあって 最後コスメティックセットっていうものが綿棒ですねちょっと硬いこれが入ってましたね爪のこれヤスリですかねこうやってはい綺麗に使い方これわかんないんですけども知ってる方いらっしゃいましたら是非コメント欄に記載していただいて教えてくださいもうこうやって使うんじゃないかなと思ってはいそしてこちらにハンドウォッシュですねはいがありまして トイレですねここはちゃんとね日本式になってますと思ったらはい退式の缶ありますねはいお尻プシャーですねこれ前回来た時もねこれ使おうと思ってやったら結構勢い強くてお尻の穴直撃したらお尻痛かったっていう、うん、難しいですねこれ使うの次はですねこちらですねこちらにバスマット2つにあとフェイスタオル2枚ですね で、ここに引っ掛けるとこがありまして、こちらがですね、はい、シャワールームになります。で、ここにもフェイスタオルもうあ、これはあれですね、下に引く、はい、バスマットですね、はい、になります。こんな感じになります。いや綺麗ですよ。バスタブないのはまあ、しょうがないかなと思いますけどね。 はい、シャワールームの中にね入ってきたんですけども下の方見てみましたらこちらにねアメニティが2つありました1つはこのシャンプーコンディショナーまあ両方セットになってるタイプのアメニティが1つそしてこちらがボディウォッシュ、はい、ボディソープですね が置いてあります、はいまあ、最低限ね、コンディショナー入りのシャンプーと、はい、ボディーソープがあって、あと男性の方が使う、ひげそりですね。ひげそり用のクリームもありまして、で、歯ブラシもあってっていう形で、で、綿棒とかもね、はい、あるので、まあ、一通り揃ってますね。はい。わざわざね、ここはね、アミニティ持ってこなくても大丈夫だと思います。はい。こうやってね、シャワー自体そのもののデザインを見てみるとね、 おしゃれなんですよね、はい、シャワーノズルこんな感じになってるんですよ珍しいですよねほら見かけないあんまりこんな形状のやつ先端がこんな感じになってます上にあるシャワーもこんな感じですよ古いもののおしゃれにしたものみたいなそんなおしゃれ感があるような感じで。 はい、まあ私もねこういうの好きなのでいいなーって感じ、はい、しますそれですねベッドのこちら側を見渡してみますとほらシャワールームがねガラス越しになってブラインドがついてるような感じになってますいやーなんで海外ってこういう風にスケスケ的なところをやるんですかねうんまあカップルの人とかいいんじゃないですかうん何とも言えないけどうんはい お次はですねこの部屋からの外の景色をねご紹介しようかなと思ったんですけどももうここね全然景色良くないです。ガラス窓自体もですね小さくてなんかこういうふうに角90度角張ってるような感じになってるところでこうやって一応開いてみたんですけど も, もうこのぐらいな感じなんですよ。 はい、これでですね部屋をざっとねご紹介いたしましたなんかね全体的なね私の所感としては綺麗なところに泊まりたいそしてね麻生区駅からとても近いので、まあ、値段はそこそこでもいいよみたいなまあ、そういう方だったらここの部屋は比較するにはいいんじゃないかなとはい思いますけどもコスパがいいとかね値段が安くてアメニティが充実してて朝食もね美味しいとバイキングビュッフェイク形式とかになってるような 一般的だと思うんですけども、まあそういうので、全体的に安いよみたいな、そういうところを望む人には、ここはね、お勧すすめできないかなって感じはします、はい私的にはね、綺麗でまで、あ、駅から近いっていう立地がある、この2つかな、優先したいなって思ってらっしゃる方は、ぜひね、ここのザ・高知ホテル、お勧すすめかと思います。ははいいさんおはようございますす今現在朝のですね はい。 6時30分になります。これからですね、昨日はね、夜遅い時間帯にチェックインしたので、外ね、暗くてよくわかんなかったと思うんですけど、ここのね、最上階がね、プールとか設置してありますので、朝にね、撮影した方が景色綺麗に見えるかなと思いましたので、これから撮影しに行こうかなと思っております。そしてね、今回私はね、朝食付きでここ宿泊予約したんですけども、朝食はですね、朝の8時から11時までという形 やっておりますという形でしただったんですけども、私ですね、7時30分にもチェックアウト、この後ちょっと予定が結構詰まってまして、本当はね、朝7時からという形で認識はしていたんですけど、チェックインした時に、1時間7時から8時に営業開始がちょっと遅くなってしまっていた、まあそういう形だったので、ちょっとそれだとね、食べれないなとなってしまったので、申し訳ないんですけども、今回はね、朝食をね、ご紹介することができます。 概要欄の方にですね、高知ホテルさんのね、リンクを下に掲載しておきますので、Google、まあ、マップですね、で、その中に写真をね、掲載されているページがあるので、そこを見るとですね、ここに宿泊した方がですね、写真、朝食アップしてますので、そちらの方をね、ご覧になっていただければと思っております。今回ね、本当は映像でね、朝食をご紹介したかったんですけども、時間的な都合でね、こういう形となってしまいました。それではですね、次はね、最上階ご紹介していこうと思います。それでは、最上階。 行てきますはい最上階着きましたよおこんな感じになってますよいやー最上階いいですね嵐が良さそうっすねあ、風が気持ちいいはい最上階はですねこんな感じになっております いやー朝来ると気持ちいいっすよはい見晴らしはですねこんな感じに、はい、なっております水の方もねはいかなり綺麗ですいやー超気持ちよさそうこんな感じですよでここでね 朝ゆっくりするのもいいですねこういうね曇ってるときの方がね冷たいす々しい風がはい、まあ、流れてるときにここ使うといいですね、はいまあ、最上階であれば、はい、愛煙家の方ははいタバコ吸えますので灰皿ありますねはいそしてこちらの方にもテーブルと椅子があるような形になってちょっとね、えー、木も 植えられているんですね。こういう新緑があるっていうのも、はい。いいですね。えー、なんか落ち着きますねあ。小鳥のさえずりも聞こえてます。いやー、朝来て、こういうとこでゆっくりするのはいいですねあ。奥の方にね、ジムがありますね。はい。そして、あこちらの方に、なんだろうな。これは、 まあ、水が入ってますけども入るところなのかなどうなんだかちょっと分かんないで す, ですけどもこちらにトイレが2つあるような形ですねはいそれではこちらのジムはですねオープンが朝の7時から午後のね、まあ、夜8時ですねっていう形になってますけども えー、ちょっと入ってみましょうか、7時過ぎなんですけど、はい、ちょっと入ってみましたねあ、こんな感じになってるんですね、ここにタオルと、まあ、消毒液ですかね、はい、そしてこちらに、はい、片手バーベルが置いてありますね、マトリックスっていうブランドなんですかね、はい、ありましてで、中にね、ちゃんとエアコンがね。 はい、完備されておりましてここにリモコンがありますあライトつけるのがあるんでつけてみましょうかあついたついたでジムの中の取扱い説明書みたいな形でねタバコ吸っちゃダメですよとか飲み食いしちゃダメだよとか書いてありますね、はい、でキープクリーントでキープクワイエットで飲み物があって走るためのランニング用とこういうふうに足を上下にやりながら まあ、腕も振っったりっていう機械 で, す、ね、でこう寝転んで足のトレーニングっていう形だけの非常にシンプルで1つ2つ3つ4つ4種類だけしかないですねまあ小さいですけどもまあ一応ジムはあると。 ホテルでねタイのホテルで宿泊される方でジム使ってる方気にされてる方へっていう形なんですけどもまあ私的にはこれだけあれば十分かなと、はい、思いますあまりね使わない方であってもこのぐらいはねちょっとやってみたいなっていうぐらいなレベルの人はいいかもしれないんですけどもがっつりやってる人はねこれだと物足んないんですけどもまあとりあえずジムはありますという形でこんな形となります そしてお次はこちらの先のね景色ですね方角的には南方向ですねはいこちら の, あのプールがある方が1階の方がねホテルの正面玄関という形でこちらが麻生区駅があるところでずっと、はい、ホテル前の道がこういう風にあってでこちらが南側ですね、はい、どういう景色なんでしょうかはいこんな感じになります でこちらの方がが、ね、奥に行くとサラデン駅、まあ、シーロム谷屋、はい、通りとか、ね、日本人街通りが8本ある方ですね、はい、朝にねここに来るのは、ね、いいと思います、はいまあ、今9月中旬ぐらいだからっていうのもあってね、まあ、だからっていうのもあるのかな朝ね涼しいです、はい、風がね心地いい風が、はい、吹いてますで、まあ、曇っててるるせせいいいいででね太陽がが出てないせいもあるので涼しい風が はい、いや朝はここ来るといいね、あとは日中ね、ここを来たとしてもプールがあるので、はい、気持ちいいと思いますよ、うん、いやこれは私は満足、うん、1点ね、お伝えしたいことがありまして、このプールの、はい、深さなんですけども、こちらに書いてある通り、1.2 メートルという形の深さになっております。はい 1点ね、えー、これだけのちょっとご紹介でしたはいホテルの方ですねチェックアウトしてきましたそしたらフロントの方にですね朝食をねはいいただくことができましたこちらが朝食になります反射しちゃってちょっと見づらいのでちょっと開けてご紹介しようと思うんですけどもそれでは開封したいと思いますオープン はいこちらがですねザ・コーチホテルさんの朝食になりますここの高知ホテルさんはですね外注で外に注文してるんですねフロントの方行ってみたらですねお弁当朝食をですね注文してきた業者さんがですねフロントにちょうどチェックアウトする際にですね届けている形でしてでタイミングよくはいいただけたような形となりますまずこちらで、はい、ハムとチーズが入ってるサンドイッチに はい、シーザーサラダですねそしてクロワッサンにこれはデザートですねはい何だろうねちょっと分かんないんですけどもそれとあとオレンジジュースですねこういう形がですねここのザ・コーチホテルさんの朝食になりますこれはね、A、ランチっていうやつかな はい、あとは B とか C とか3種類か4種類ぐらいタイ料理の朝食もありましたなんですけども今回は私はね洋食的な感じのまあ一般的なねパン関連の朝食を選択しましたこちらになります はい今回のねホテルレビューいかがだったでしょうかいやー最後に最後にですね皆さんにですね朝食をご紹介することができましたいやよかったよ今回泊まりましたザ・高知ホテルなんですけどもこちらにですね麻生区駅もう目の前のねあの FC はいシネマと書いてある青い看板もう今見えますね BTS があるはいあそこからもう歩いてね5分ぐらい ですかねもう5分かからないぐらいのところにですねこうやってザ・コーチホテルさんありますのでとてもね立地が良くてそして今年の2022年の4月1日にできたねこんな形の綺麗なホテルですこの2つのポイントがねここのメリットじゃないかなとはい思います金額はね立地がいいからっていう形でちょっと値段が張るのかなあと今が円安になってますので円高になってくればもうちょっとね値段安くなるんじゃないかなと是非ですね ここのホテル、まあ、気になっった方はですね泊まててみてください今回の動画ね参考になったと思いましたらグッドボタンそれとね今後もね動画見てみたいなと思いましたらねチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではね次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ